私は看護師ですが、いろいろやります。組み立て完了したわん。目が出ましたね。よかったです。